ショットガンどうもオーケーです、はい。はい、というわけでですね。今日僕はですね。どこに来ってるのかと言いますと、こちらでございまーす。山マウントマウント。山です。山にね。なんで来てるのかと言いますと、本日の企画はですね。届き、隣のライダーさんイエーイ。<笑> 突撃隣のライダーさんという企画なんですけどこちらの企画はです、ね、その場にいるライダーさんに声をかけてそのまま愛車を紹介するという一期一会の企画になっておりますというわけ で, ですね、えー、早速ライダーさんたちの方に声をかけていきたいと思いますちょっと、ね、交渉しなないとダメなんでった YouTube でですねバイクの人がやってまして、昔からちょっと、取材とのもしてもらえたらなと思って、こういうこともしてもらったんですけど、ちょっと微妙に、<笑>なんか嫌だな声のほうは大丈夫なそうなん で,、はい、で、ちょっと紹介の方ありがとうございます。 はい今回ご紹介するバイクはですねこちらになりますはいこちら Z750FX でございますイェーイーこれねめっちゃ渋いです、ね、はいじゃあ早速ですねじっくりちょっと見ていきたいんですけどこちらになりますねタンク純正のオーナーさんすいません<笑><笑><笑>これ純正の何からになるんですか、ね、レビナス なんとかヴィンテージブルー<笑>マーク2もこのカラーありますよね同じです同じやつですね<笑>でマーク2のフレームも一緒ですよねほぼ一緒ですほぼ一緒エンジンだけ違うみたいな感じですかボアとプされてるんですか<笑>な何いい 普通は860しかならないので、はい。はストロークもクランクも変えて、あ、ストロークもクランクも変えて、1000回転。ああ、なるほどですね。このエンジンも見てください。うん、ごついっすね、7.5。で、排気量が1050。タブは f c r セッティングとか出てます？え、もう全然。ああ、うん、結構シビアじゃないですか、f c r って。FCL 加速ポンプが付いてるので。はい。 僕はあまり自分じゃないですけど比較的出やすいで す,、ねですね、ありがとうございます、うん、じゃハンドルの方を見ていきたいんですけどこちらワイヤーとかは純正ですかいや違いますよあのあちょっと長めのワイヤー長めのワイヤー低い低めにありがとうございますフロント行きたいと思いますこちらブレーキなんですけどこちらはどこのブレーキになるんですか川川崎崎ののの純正 デッドラック1100を移植フロントボフトはいスクです、ね、はいホイールはまた違う ホ, ホイールはどこのメーカーになるんですかだいぶ昔の社外品ですけどハイポイントのアルミなるほどですねステップもバックステップに変えられてますねこちらはどこのバックステップになるんですか、ね オリジナルですねオリジナルのバックステップになるんですか<笑>、うん、へ乗り味とかどうですか<笑>まあもう全部車体も見直したときにいい位置にセッティングしてもらってるのであすごく乗りやすいすもうなんかオーナーさんのポジションに合わせてう、ねはい、あいいね<笑>オイルクラは<笑>多分アズだったあオイルクラはアールズで、うん、あ全通ってガチガチに走られる感じですそこそこ<笑> <笑>はいこちらヘッドライトですねヘッドライトはこれ純正ですか前編はステイモン ZRX1100 のあもうツーピうメイキッドの、ね、やつですもう前はもう ZRX で<笑>メーターは純正になりますメータータコメーター書いてあですタコメーター変えてあるんですかスピードも変えてまあるんでスピードもこちらですねタコメーターとスピードメーター変えられてます<笑>こちらなんかいろいろなんか装飾がついてますけどこれは道に迷わないように<笑> やっぱり便利ですよね<笑>あるとほんとにこちらは電圧計とかですえっ、ー、とレーダーとはい空気圧空気、はい、タ, タイヤ温度そんなそんな今あるんですかうえめっちゃハイテク急車な の, のにめっちゃハイテクですこれこちらは空気圧とタイヤの温度が分かるらしいですやっぱタイヤあった温まってないと滑りますもんね油温油温電 圧, 電圧うわーすっげえカオスですね <笑>スイッチもか<笑>んだすげえうわこれめっちゃなんかこういうとこにすごいこだわりが感じられますね左は ZX4ZX4 ZX4 右は KLX 昔のでこだわってますを、ね、つけられてるんですかすげえめっちゃいじられてますねなんかもう足回りだけじゃなくてメーター回りもがっつりいじられてます後ろに回っていきたいんですけど、はい、やっぱり走られるっていうだけあったねこちらタイヤ見てくださーい 橋までズル向けでーす。もういってま す, ね, す ね, <笑>ね。あ、サーキット走られるんですか。あなるほどですね。こんなもう結構ズルズル橋まで使われてます。リアのディスクはもうこれは純正。何これはなんだろう。とても川崎の。川崎の純 正, 純正。リアさすがオーリンズですね。もうリアサス釣ったらもうオーリンズ。そすよね。サキールどうか。<笑>はい、こちら出ましたマフラーでございます。 マフラ ー, 吉村でーす、吉村の何になるんですか吉村チタン吉村チタンすいませんちょっと後から音も聞かせてもらっても大丈夫ですかありがとうございます俺が FX で一番好きなとこってこのテールなんですこの角 Z はもうなんかテールがねいい Z2 とか z ンはまあセクシーテールなんだけどいい FX はね男を感じるんだよねこのテールにだから俺めっちゃ好きなのんうん好き<笑>ウィンカー部も全部ノーマルっすか、ね こちらにはですね。スライダー入ってまーす。スイングアームは zrx400 あスイングアームは zrx400 のを移植されるんですかね？なんかもうもうこだわりっぽいのとか、川崎十字架とかいろんなパーツを盛り込んでみたいな。ちょっと音の方使ってもらってもいいですか？ これ。 一番ここがこだわりポイントとかってありますえーどこでしょうね私的に好きなのはな こ, このシールスか<笑>ノーマルあそこあの右のポイントの前に横のラインなんですはい30年の点です エフェクト30年乗られてるんだ最初乗り始めた頃に転んで傷、はい、がついて買えるのにお金がないから、はい、ツルツルに削って、はい、貼ったシールそのまま<笑>あ30年間このままのもう思い出のじゃシールですね30年前にこれ買われたん当時いくらでした当時40万ぐら い, じゃないですか、ね、40, 40万じゃない今もうね100万150とか200とか300300来300ます高っ こちらのショップでやられてるんですウィナーウィナーっていう熊本にあるんです鹿児島です40万で買われてこれ大体もう高額いくらぐらいのかけられたってい う, うさっきの金額と同じくらいかかってたんですかね<笑> 300万もう300万超えてる感じです何度もやり直しをしてます、ね、はいはいはいはい ご紹介させてもらったバイクはこちらになりますえー、Z750FX でーすもうめっちゃ渋いですね、まあ、当時40万で買われたらしいんですけども今となってはですねもう300万超えてるらしいんでもう今高級車でございます40万で買われたらしいんですけども300万以上かけられてるもうオーナーさんの力でございますでも尻にもちょっとこだわられててもう至るところにですねこだわりポイントがありましたはいありがとうございます動画はですね最後までご覧いただきありがとうございます この動画がですね、いいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。ありありありあり、ありべべべ。さすかな、かっさすかな、かっさすかな、これいいで、ね、金色で。いいのうん、社長、これいスラッキンだったよね、顔合わせて。顔が。 ずける